見ている方は皆様に福をお届けできるように心を込めて踊らせていただきます。よろししくお願いしますシック you、okay. どう は<笑>い<笑>